こんにちは、かけるチャンネルです。この間、The、LOD チャレンジに応募しました。が、なんと、ビーイング賞をいただきました。ありがとうございます。これからも、カブトのデータや動画を作っていきたいと思います。 じゃあまた見てねバイバイ